皆さん、こんにちは。筑波大学のアランヤです。このビデオが、プログラミングチャレンジ第10回、レミックス。今回が、アオゴリスム融合問題についてを説明します。アオゴリスム融合問題って何を言いたいかっていうと、あの、今までは、あまあ、それぞれ、まあ、毎週が一つのテーマがあって、それぞれの問題が基本的に一つのアオゴリスムで解くことができました。 今回は、まあ、もう少し面白い問題を考えると、複数のアオゴリズムを使わないといけない問題が、まあ、もっと面白い問題です。ですので、今週の一部の問題が、まあ、そういうふうなアオゴリズムを融合して得問題となります。今回、特にあと着目されるのは、えっと、微分探索。微分探索と、あと、他のアオゴリズムですね。微分探索で、あと、他の問題を、あまあ、のさい 最適なんととかを調べることです、まあ、例えば、微分探索と幾何の問題とか、微分探索とグラフ問題とか、微分探索と DP とか、あと微分探索とグリーディとか、いろいろあります。で、このビデオで3つの問題を紹介します。この問題を解説して、まあ、同じ考え方で、えーとまあ、今週の宿題の問題を解けてみてください。では、まずは FATMAN。 まあ、このファットマンが、あと今回の宿題の中にとても似てる問題があります。まあ、アイディアとしては、廊下があって、この人を、なんか廊下を渡りたいんです。だけど、廊下には、えっと、柱、いくつかがあります。この柱は一点ですね。で、柱の柱の距離を考えて、この廊下を渡れる一番大きな人のサイズは何ですか ですね。例えば、このサイズの人、まあ、人は丸と考えて、このサイズの人が、まあ、このバスを歩いて、えっ、ー、と、廊下を取ることができます。ですね。もちろん、もっと小さい人ができ、取ることもできますが、もっと大きな人は取ることはできません。ですね。だから、あと、入力としては、廊下のサイズ、廊下の幅と、っと、柱の場所ですね。で、出力が、その廊下の通れる最大、 あの長径 D の円、えー、を計算してください。ですね。で、入力としては、なんか、うかの長さと、廊下の、えーとまあ、幅。あとは、えっ、ー、と、N までの柱ですね。で、柱の情報が XY、XIYI ですね。じゃこれはどうやって解くんですかまあちょっと自分で、まず考えてみてください。 では行きましょう。まあ、アイディアとしてですね、あの、まあ、この問題を2つの問題に分けることが、えっと、できます。1つの問題が、あの、まあ、半径、えっと、長径を決め、えっと、長径を固定して、廊下を取れるかどうかですね。R をフィックスして、その R の半径ですね。 R をフィックスして、その R の円が取れるかどうか。それは問題1。で、問題2が、えっ、ー、と、最大 R を見つけてください。ですね。まあ、あの、まず、1を、まあ、1ができたって考えて、2はどう解けますかですね。まあ、あの、1は解けたとすると、2の簡単な解き方は、えっ、ー、と、まあ、微分探索です。 ですね。まあ、皆さん、私たちは、なんかその3回で身分探索を見たことありますよね。まずは、えっと、r の最小がゼロですね。半径がゼロ。で、r の最大が w を考えて、で、まずは、えっと、r ロプラス w 割り2をテストします。で、えっと、これ取れないだと、まあ、もっと小さく探さないといけないなので、あと、まあ、その、r、はいが、 えっと、RL プラス r h イの真ん中にする。まあ、取った場合だともっと大きくできますので、r ロ o がこの値にする。そすね。まあ、微分探索ですよね。で、これを繰り返します。で、なんか、これは繰り返して繰り返して、r ハイと r ロ o の距離が 0.0001 より小さければ、まあ、エラーより小さければ、あの、回答になります。これはどれぐらい 時間がかかるかというと、実は、あの、微分探索はあまり時間がかからないんですね。あの、まあ、このゴースかけるサイズのローグなので、ま、二重探索でできます。ですね。ログの幅のローグとなります。では、えー、っと、問題2はできました。ですね。じゃあ、えー、っと、問題1は、なんか、二十回繰り返してるほどの早い問題1は何なんでしょう これに戻ります。ですね。まあ、あの、円のサイズが微分探索で調べます。じゃあ、あとそのサイズが固定した場合はと、どうやって、えっと、テストをすることができます。まあ、あの、二つの柱の間に、通れる R が、なんかその、i と j の距離が R より大きいな場合だとですね。ですので、えっと、この、これを取れるかどうかは、あとその距離に基づきます。 で、えっと、壁も考えないといけないですね。柱と壁の間の距離が、まあ、その柱の y 軸だけを見ることです。で、アイディアとしてはね、あの、グラフを作ることですね。グラフか、グラフ検索です。まず、グラフ G で、えっと、壁 と,、えっと柱が頂点です。で、あの、もし、円が、その、2つの頂点の間に、 取れない場合だと変を引きます。ですね。だから、例えば、こことここの間に取れない。ですので、こことここの間を変を引く。こことここの間にも取れない。こことここも取れない。こことここは取れない。これとこれ取れない。これとこれ取れない。ですね。これ取れます。ですね。ここも取れます。ね。こことここは取れない。ですね。こことここも取れない。です。 ラフとなりますでここはね、一つの円と一つの頂点でもうここも一つの頂点ですじゃあ、えっと、取れるかどうかの判定がここはトップって考えてここは、えっと、ローと考えるとトップとローがつないでるかどうかトップとローがつないでるとあの壁があるっていうアイディアですトップとローがつないでないと道がある っていうアイディアです。ですので、こういうふうにグラフを作ると、えっと、まあ、その R サイズの円が時、えっと、取れるかどうかを弱することができます。まあ、こう考えると難しくないですよね。プログラムが大体こんな感じになります。これはちょっとなんか省略したプログラムなんですけど、あの、R をテストするんですね。まず、なんかそのグラフのリストがあって、 で、えっ、ー、と、まあ、グラフを作って、なんか頂点を入れます。で、えっ、ー、と、まあ、グラフ、ここはグラフを作ります。で、次は、えっと、まあ、その、グラフを作った後に、まあ、ここはグラフを作ります。次はグラフをテストする。ですね。これはただの DFS です。H から始めて L までに行くの DFS で、で、えっ、ー、と、なんか届けなければ、あの、 取れます届ければ取れないっていう意味です。まあ、これはと書けそうですよね。今週の課題一つはこんな感じなんですけど、もう少し、あのこれよりもう少し難しくなります。では、と2つ目の融合問題を説明したいです。これはコーピングブックスっていうと問題です。コーピングブックスの、まあ、簡単に説明すると、えっと、M の本、 があってで、K のスクライブ。スカイブがあってで本を書く人ですよね。で、K と M のサイズが500以内です。で、それぞれの本が P ページ数があります。ですね。最大のページ数が、えー、と100万です。結構ページ数が大きいです。で、アイディアが、えっと、それぞれのスクライブが1秒で1ページを書くっていうアイディアです。 で、並列で出てきます。例えば、イスクライブ2つがいると、本が2つに分けて、2人でなんか、えっと、仕事ができます。で、その、まあ、あの、仕事が早く終わらせるために、どうやって本を配布するかを決めないといけない。ただし、えっと、制限があります。この制限が入力で本が、えっと、順番できます。ですね。 で、その順番の中から、あの、どこで切るかを決めないといけない。ですね。例えば、なんかい、と一番早くなのは、なんか、短い方と長い方を集まるんですけど、この順番があるので、この順番で、えっと、切ないといけない。ただし、本が、えっと、ページスチューンで来ます。ですね。これは、あの、がされます。ですね。例え、で、えっと、まあ、 例えば、あと M が9、九本で、スクライブ3人で、で、ページ数がこれだと、あの、一つの回答がこれですね。スクライブ1が100、200、百、五0 0 400、500の本を、えっ、ー、と、アサインされます。これが、えっ、ー、と、まあ、その、1000、5 0 0ですね、の時間がかかります。スクライブ2が600と700、1300。スクライブ3が800と900。 コストがえっと千七百で、最大のコストが千七百これを最初にしたい。ですね。これを小作したい。です。じゃあ、えっと、本が五冊で、スクライブが四人。ですね。で、えっと、本が百百百百で、回答が百と百と百と最後は二百0最大は二百になります。では、えっと、これを考えましょう。 これもまあ融合でできます。これはね、なんか前みたいに、その、微分探索で出てきます。ただし、その前に、まずなんか全員探索とかで考えてみてください。いいですかじゃあ、あとこの問題の解説を見てみましょう。まあ、あの、まず、あの、微分探索なしで DP だけでできる、えっと、解くことが、まあ、可能だと思いますので、 dp だけでこれを解けたいならない人はまあいいですけど、まあちょっとなんかその微分探索プラステスト、前の問題、そのファトマンの問題と同じ考え方です。で、こうすると、えっ、ー、と、何を微分探索すると、なんか最大コストですね。最大コストが、えっ、ー、と、まあ、100万ページまでですので、100万ページかける、えっ、ー、と、まあ、五百人、500本。なので、 最大コストが、えっと、その100万 ×500、えっと、まあ、5五千五億、億ぐらいですね。5億のロゴを取ると、えっと、ただ26のテストです。これは、ロゴの素晴らしさですね。26回だけで、えっと、十六回のテストだけで微分探索することができます。では、あの、テストを、なんかその、最大コスト決まった後に、あの、 テストのアゴリスムを考えないといけない。ですね。じゃあ、テストのアゴリスムは何でんでしょう。まあ、一つのアイディアがグリーティ法です。ただの簡単なグリーティ法のアゴリスムです。グリーティ法のアイディアが、例えば、あの、最大が1700ですと、まず1700を超えないをセットするんです。だから、これはえっと1500で、 600を足すと1700を超えますので、ここはスラッシュします。で、次は1300。これを足すと1700を超えますので、ここはスラッシュします。で、次はまあ残りの本が全てアサインされます。ですね。で、その残りの本がアサインされた後に、えっと、1700を超えた場合だとあの、テストがダメでしたっていう意味となります。まあ、こういうふうな、あの、 グループになります結構簡単です。で、グリーディであのこれでできるかどうかテストするとあの、まあ、あとは最大を調べることができます。では、えっ、ー、と、最後、今回は最後の問題です。この問題は完全に、えー、と解説しないんですけど、考え方だけを説明します。これはあと Careful Approach、まあ、高校の問題です。 ここには、えっと、まあ、8個、八台の、えっと、まあ、飛行機があります。8機の飛行機があります。ですね。で、えっと、その8つの飛行機をどの時間で、あの、到着するのか選ばないといけないです。ただし、えっと、飛行機と飛行機の間の到着のかの間の時間をできるだけ大きくしたいんです。それで、それぞれの飛行機が、えっと、その、 到着が、なんか着陸可能な時間が制限されます。例えば、えっ、ー、と、この入力、テスト入力で3つの飛行機があって、飛行機1が0から10秒の間に、まあ、0時間から10時間までの間に着陸できます。飛行機2が5時間と15時間の間に着陸できます。3番目は10時間と10時15時間の間に着陸できます。これの距離を最大にすると、 ま、結果は、えっと、飛行機1が0ですね。飛行機2が7時間半で到着して、飛行機3が15。そうすると、えっと、まあまあ、ギャップが、えっと、7.5 分。あ、これ、分か。7.5 分となります。ですね。これちょっと変わると、このギャップが短くなります。では、えっと、これはどうやって解くのかですね。 これは本当になんか、まあ、あの、微分探索もできますけど、3つに分けないといけない。まずは、えっ、ー、と、微分探索で、なんかその、最小のギャップを決めます。ですね。でも、次は、えっ、ー、と、飛行機が8ですので、なんか、あの、どの順番で到着するのか。例えば、えっ、ー、と、2が1の前に到着することが可能です。ですね。ここは3つだけなので、 あの順番この順番は今いるんですけど、ちょっと1が遅いとか、2が早いとかだと順番が分からないので、これは8の飛行機だけですので、飛行機の順番が前端策で調べます。で、前端策で調べた後に、その実際の到着時間がグリーディで調べます。なんか、飛行機の順番でできるだけ早く止めて、 早く到着して、で、その早く到着すると、なんかこのギャップの距離が守れるかどうかですね。まあ、これをわかると、まあ、あの、微分探索が結構簡単でプログラムできるし、全員探索も簡単にプログラムできるし、グリーディーの探索も簡単にできますので、ここはすごい難しいにも 見, 見える問題なんですけど、部分ずつが簡単なので、その別の部分で分けると、あの、解くことができます。まあ、ぜひ、興味がある人は、 この UVA で、えっ、ー、と、この問題を解けてみてください。はい。えっ、ー、と、これは、あと、プログラミングチャレンジの最後の最後のフィールでした。皆さん、あの、この残りの問題を解けて、頑張って、その次は、えっ、ー、と、夏休みを、ぜひ、あと、休んでください。じゃあ、今までのご清聴ありがとうございました。